見晴らしからやってまいりました相模乱舞丸です、えー、世界に贈る応援歌エールここ港町横浜から海を越えてたくさんのエールを送りたいと思います心を込めて踊ります皆様も手拍子足拍子どうぞご一緒に楽しんでくださいよろしくお願いいたします ラン ○2022 世界に届けエール構え ランブ丸でした。ありがとうございました。レイ。<笑>ありがとう。ありがとうございました。相模ランブ丸の皆さんでした。大きな拍手お願いします。